っううんでも言ってくれ5番人気は9番おぐりキャップこれ以上ない仕上がりですね7番人気7番ゴールドシップ8は十分に狙える3番人気3番成田海進実力は引けを取りません 2番人気は 頂点を目指し走り抜いてきたウマ娘たちの最後の舞台サジタリウス杯決勝現在1番人気はグランプリウマ娘2番マルゼンスキー続く2番人気はここまで無敗3冠ウマ娘1番成田大臣注目の2大マイル戦覇者グリキャップ8枠9番での出走火花散らすデッドヒートに期待しましょうゲートイン完了出走の準備が整いましたスタート のその注目しましょう6番マルゼンスキーと2番マルゼンスキーこの2人が競り合っているぞ長丁場のこのレースですが6番マルゼンスキー早くも先頭に躍り出た外4コーナーを進んで直線へ向かう2番マルゼンスキー会長に飛ばしていきますさあ花に立つのは2番マルゼンスキーこのままリードすることができるか2番手の位で先頭 6番マルゼンスキーに3番手っッコロのホームストレッチです送りキャップ上がっていきますちょっと前に出ましたね先頭から後方まで隊列は縦長になっています後方のウマ娘が差し返せるのか気になる開きです先頭2番マルゼンスキーにレースはよどみなく進んでいます続いてはセイウスカイさがなく6番マルゼンスキーにさあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち順位を振り返っていきます2番マルゼンスキーにまだリードをキープしています続きましたセイウスカイ一番シーサー6番マルゼンキ 4番手小栗キャップその後ろからメジロマックインそのあと7番ゴールドシップそしてその後ろから行くのは5番ゴールドシップ1番審査1番成田大志その後ろに3番成田大志息揚々と先頭を行きますセーウンスカイどうでしょうこの展開当ってしまっているかもしれません息を入れるタイミングがあればいいですが向こう方面に入って先頭から新までおよそ 13m ンンを通過少し後ろから2番丸ルセンスンイ後ろ6番マルセンスン オグリキャこの辺りまでで先頭集団を形成しています依然先頭はセーースカイ1橋に離れて2番マルゼスキー3番手にオグリキャップ少し後ろから6番マルゼスキーその後太陽4橋に開いて7番ゴールドシップまもなく第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます勝負は最後 ジタリウス杯を制し優秀の頂点へ立ちました2着は7番ゴールドシップ3着は1番成田大使なんと晴れやかな結果におっと